日常ミニチューブようこそサビ本の日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいキリンのイミューズヨーグルトテイストとレモンを飲みたいと思います確かレモンって前飲んだ気がするんですよねなので今回はこちらのヨーグルトテイストがメインになりますねではそのメインの方から飲んでみたいと思いますヨーグルトテイストだけで白い濁りが若干ありますねいや濁りっていうとおかしいかででは飲んでみます どちらも酸味系だけどヨーグルトテイストの方がやっぱり自分好みだなレモンも悪くないんだけどねヨーグルトテイストは甘さ控えめと書いていますがそれでも全く感じないわけではないですねむしろ程よい甘さがしっかり感じられて美味しかったですなので ヨーグルト、甘めのヨーグルトが好きな方はおすすめですねこ ち, らでこちらはレモンなので完全に酸っぱい感じで甘さはほとんどなかったですね、まあ、それでも若干あるような気がして強烈に酸味がきて飲みにくいというのではないのですがレモンの酸味を求める方にはこちらの方がおすすめです、まあ、当然ちゃ当然ですけどどちらもどちらもそれぞれの味がしっかり出ていて同じぐらい美味しかったので今回はまとめてこちらの点数とさせていただきます